えっと、秋元園芸さんで買った桂姫っていうモミジの、はい、琴姫の品種の葉がもっと小さいやつ。琴姫の枝変わりです、ね、枝代わりっていうものなんですけど1個調子が悪くなってしまってこっちが普通ただ34本抜いたんですよ。はい、でそしたらちょっと葉が大きくなった。ああまあそうですよね。うんはい、っていう感じ で, で、こっちのやつは 他の木は大丈夫だったんですけど、これだけなんか水があれ足りないみたいな形になっちゃってたんですけど、お、う、そ、ん、らく車の中に載せてたから、ああじゃあ蒸れたんですね、うんはいはいはい。かなと思ってます、はいはい。調子が悪くなってます。あ、ちょりちょりね。うん。と細かいですね。そうなんですよ。このぐらいの葉の小さいやつって知ってますか？いや、初じゃないですかね。本当ですか。やっぱ珍しい。うん、珍しいじゃないですか、うん。人気出るかな。出るかな。<笑> そんなに数が増やせないらしくて弱そうですもんね、うんうん、なのでえっと、まあ、これ増やしたいっていうのがあったんですけど、はい、今はこいつの受精を上 げ, たい上げたいっていうことでちょっと相談に<笑>なるほどねまあ鉢こっちはちょっと一旦緩めて受精上げますかね青ちょっと素焼きとかに上う、はい、そうですねいったん植えてあげて葉は取った方がいいんですかね葉チリチリちのは取った方がいい、ね、あ、チリチリのはそうですよね、はい こういうのはまあ取れちゃうんですけど、ねまあ、生きてるのは残しといて、でまあ、自然に落ちるようならそれに任せてもいいし、うん、これから植え替えたりするんで心配だったら全部取っちゃってもいいし、ただ弱い品種だから残しといた方がいいのかもしれないですよね、うん。こっちはどうしましょうか？こっちはまちょっと伸びてるところつまんで、まあいいんじゃないですかね。うんうんまあ、もうちょっと綺麗な土にするか鉢変えるか、うん、なんか。 ここっちはは元気なんででねねそうっす、ねうん、琴姫姫のがかこれはどうしたの水切れかんっでこないですかっ<笑>っぱり、うん、いいいねね姫よりも葉がちょと珍しいんだここれどこで買ったんですかっ秋元園芸さんあー これよ。太刀にとりあえず、まあじゃあこうなった時はこうって、はいはい、それか、おそらく水切れなんな、水切れかブレーです、ね、かね、うん。まあ元の芽がみんなちゃんとあるんで、元気に吹いてくると思いますけどね。うんうんうん、例えば一二時間ぐらい車の中に入れてたんですよ。ああ、暑い時だとちょっと。 うん、れてですねただそのもう夕方だったんで あ, ある程度大丈夫かなと思ってたんですけど窓も開けて怖いですね今ハームしてますけど、はい、この後でまた新芽が出てくるとまだうどんこ病がかかりやすいんですよね、はい、ちょっと葉っぱ弱いんでちょっとお薬をちょっと1週間か2週間にいぐらい。 かけてあげると予防になりますねす。はい。もみ じ,、ね、じっぽくないですね。もみじっぽくないですね。もみじっぽくない確かに。物<笑>珍しさで買うんですけど、多分もみじの好きな人、葉が小さいのが好きな人とかは結構欲しいんじゃないかな、はいはいはい。ただ形が作りにくいっていう葉が多すぎてっていうのがちょっと思ってたんで、はいはいはい、なんかどう描こつければいいのかなっていうのを。 ちょっと本来来聞きに来たんですよ、ねはい、切り込みでどのぐらい枝が増えてくるのかとかちょっとわかんないんでねーーやってみないことにはそうですよね、うん、結構芽吹きがいいんだったら切り込んで作り込んで、うんうん、小さくも大きくもできるでしょうけどあんまり枝細いと冬場に枯れやすかったりね結構いろいろなものがありますから、ね、やっぱり体力的な面いい、ね、こんなぐらいだと入れといた方がいいと思<笑>、はいます お, お茶みたいな葉っぱのねしお<笑><笑>れて。 まあこんなもんで、こういう先端の飛ばすよね、はい、ちょっと見た目的にもなんで切っとくと目をふいたときにわかりやすいんでね。なるほど、はい。枯れちゃったなーって思ってる<笑>いや結構でもこのまま放置してたら危ないんですこのまま放置してたら要はこの土がもうダメだと思うんですよ。うん 根っこがもう、はあ、この新芽が枯れた分の若い根っこたちが大体傷んでますんでこのまま管理しようとすると水やりを結構気をつけなきゃいけないんですよ。なるほどはあ、あままりりにしししたら根根れすすす、はい、死んんだ根が腐り出すんですよね、はあ、生きてれば大丈夫なんですけど枝かえて傷んだ根を 取, 取って綺麗な土に入れてこれから出てくる根っこから元気に育つように腐るとね有害なガスが発生しだしね。 土の鉢の中 で,、ね そ, の中でねえー、そ, そのガスがあるともうあの発酵が悪くなっちゃって そ, そうなんですよ。それなんで よ, よく乾か昔は乾かし気味にしろと、はい、そうするとあの土の隙間からガスが出るんでなるほど、はい、あと水もやるときはたっぷりやれっていうのは水で押し出すっていうのもあって、えーはい、乾かして水乾かして水っていうのが一般的だったんですけど、まあ、鉢広げちゃえばそれだけなるほど<笑>手間が減ります。えー ととめが。特殊です、ね。あ、そですか。<笑>簡単に止まってる、うん。太いのに引っ掛けた。<笑>へえ。いろんな止め方がある、ねここ。こうやって止まってただけ。へえ。<笑>これ見たことないですね。だめ<笑>ですね。まあ、簡単でいいんじゃないですか。ち、う、っ、ん、ちゃいもの。なるほど。やっぱ数やるから。数が結構。そうですね。根は結構でも。うん、立ってたんですね。やっぱりね。 五度にカネマが入ってるのかな、うんうん。まだ腐り出してないですけどね。で、うんうんうん、タイミング的に良かったで、ね。タイミング的にはいいと思いますね。植え替えの時期じゃない時にこういう状態になってたら、はいはい、やっぱ植え替えないですよね。植え替えないでまあ根っこいじないでそのまま広げるだけでもいいですし。 崩さずず大きいはずにそうです、ね、傷んでる根っこさらに傷んでもねないですし慣れてる人ならもっと崩してちょっと切り込んで植え替えても大丈夫ですけどね人、はい、のところで買ってきたやつとかちょっと様子見ないとどう埋ってるのかとかあるんでちょっとチェックしながらちょっとまあでもグズっとしてるとこもあるんでこの時きの生きてる根っこうの、ね、白, 白もそうですけど。 ちょっとオレンジ色っぽいやつが、あれなんですよね、はいうん。ちょっとこう黒っぽくなってきて根がしっかりしたやつなんですけど、それがちょっとすぐ取れちゃうんでね、ちょっと傷んだねがありますよね。うん、これあんまり根を崩さず、そうですね、うん。でも土がれたもん。そうですね。様子様子ですよねとりあえず、うんあ。あんまりひどかったらもうもっと水で洗ってね、はいはい、流しちゃってとかやりますけど、そうでもないんで。 根っこしっかりしてるんで上のどロどロしたとこだけ取ってあげて、えー、と夏場暑さんにやられた木も同じこういうなんか日夏に置きすぎて叩かれちゃうそういうのはもう本当めんと面倒くさかったら本当にドパチに抜いてボーンでいいんです、うん、それぐらい大事ですよねもうやっぱ方法としては同じ同じですね、まあ、ここまでほぐさなくてもいいし、うんうんうん じゃ あ, あ水が足りなくて調子悪くなっちゃったっつって水をたくさんあげるっていうのはあんまりよくないそうですね、まあ、そのままあげますとねってことですよね、はいまあ、ちょっと長いんで切れますからねあっねこ元気ですね、うんはい、素焼き鉢ですねあん鉢にまあ普通にちっご度ず 粗のてまあ、細かいから細かい土をしたいで商品用の赤玉で、うん、もっと細かくてもいいかもしれないですけどね、うんはい、ちょっと取れず取れませんの で, で、はい、この人を親木として増やしていきたいとはい、はい <笑>してください<笑>なかなか少ないらしいので、はいまあ、一応まあ根っこ崩してないからそれなりにつくだけで大丈夫ですけど、はいうんうん、ある程度崩したら根っこの間に土が入るように、はいはい、しっかりと つ, ついて乾きが心配なら水ゴケ張れない苔ケ張れないはい、はい、まああとはいきなり日向に出さないことですね、はい、上か横は半日 もしかし日陰でもまあいいですけど。日陰するってね、もやしっになっちゃってね。なるほど。ま、<笑>なんかよく午前中だけ日が当たると、い い, は い, はい、はい、っていうこと ね, ね、うん。とりあえず水あげて、ね。はい。復活してほしい。な。 まあ、根元だけちょっと水苔を巻いておきましょうかね、はい、念のため水苔のカスですねこれは根元に、ね、乾きの防止乾き防止ですね崩した分全、まあ、面貼るより真ん中だけでいいと思いますけどねはい、はい、ありがとうございます渦の通りがわかりやすいからこんな感じでやっておけばよく乾くし水も持つし、うん、<笑>元気になるでしょう はいはい肥料はいやんなほうがいいですか、はい、1か月ぐらいは一か月、はいはいはいまあ、やるなら液体肥料薄めにええーはあ、葉っぱとかにかけてあげるほうが根っこは傷んでますんであそうなんです ね,、はい、ね結構もう枝が硬いんですねしっかりしてあそうですかそういうのねだとまあめみとかするじゃないですか、はい、これもうよく分かんないじゃないですか 目積みって言われてまあ、伸ばして切るでいいんじゃないですかね伸ばして切るみんな伸ばした後の脇目にみんな目が来てますんでああ、はい、目があったり、もうくふいてると所もあります、ねはいはい、まあ小さくするんだったら、もうそういうと所見てぶつぶつ切っちゃっては、うん、で、残りを刺してくるまあ刺し て, 刺してく、うん、まあ、こんな程度でつくかどうかわかんないですけ、ね、どねじゃあ、ほんとハサミ作りで十分じゃないですかね十分、はい、だから小さくはつく、小さくは作小さくは作りやすいですねっていく感じですよねめっち硬いな硬い 針金かけながら、うん、これはこれで作って挿し木してみますかはい、はい、結構多分枝が多いからか分かんないです葉が多いからか分かんないですけど、はい、こう枝がなんか変な方向にそびてくるんですよ ね, うすね、うん、勝手に伸びてる感じですねあんまりにもちょっと不自然なやつは取っちゃったんですけどはい。って 切り詰められましょうかね。<笑> <笑>歯を噛んじゃいそうですよね。そうですね。まあ噛んだら噛んだでいいね。<笑>とりあえずこんなもんね で, いいですかね。<笑><笑>そうですね。かなりでもちっちゃいですね。<笑>ちち いいつぐらいですかね植え替え替、ね、ちょっっと刺し穂は葉は少し。 ういいそうったがすね、まあ、土に刺さる部分を、うんうん、確保しないともみじの刺し木とかすると、はい、結構大きい葉ついてる時もあるじゃないですかはいその葉は例えば 葉, 割葉切りしたほうがいいのかなとかよく、まあ、枚数によるんでしょうけどねああ枚数あんまりつけてても乾いちゃうし、うんうん、なさすぎても今度は根っこが出づらかったりやっぱりねうん、うん、じゃあん 大きさによって23枚とか5枚とかねあんまりでかければやっぱ歯切りして、はいはいうん、調整したりしますけどね葉っぱで栄養を作ってね、うん、その栄養で根、ね、っこのビルがやっぱりね葉はないとある程度あった方が、うん、目安でもなりますよねあなるほど、はいまあ、この時期はね、葉っぱがついてる時期だからですけど、うんうん、春先芽が出る前とかだったらねもちろんついてないんでねそうですね、うん メス動きを先、ねうんまあね、にぬ<笑><笑>らしておいた方がいいですか カヌマグでやってきたんですよ。カヌマでいいんですけどねうん。カヌマの細かい方がいいですけどね。なるほど。カヌマ水持ちも吸水性もいいんですけど。はいはい。乾かすとね。ああ。水持ちいいんですよね。水持ちいいですよ。うん、一回入れると、うん、カヌマなんかは。ああ、染みるまでがみたいな。そう染みるまでに時間 か, かかっちゃって、あと浮いちゃうでしょなんか。はいは い,、はい、はい。乾かしちゃう。 で彼もちょっとアルカリ性とか酸性とかねそのペハーっいですか、はいうん、ちょっと強いんで穂が腐りづらいっていうのがやっぱりねへえもう化学といっぱりそうでね<笑>穂がねこう切り口から腐ってくると、はい、つかないんでへー、うん、3四五本まあ五本ですかへえナイキーチ 発根剤使えればよかったかな、まあいいや、一、うん、個だけ使っておきましょうか。<笑><笑>それの見たことない。いや、発根、デボピータンデいいですけど。デボピタンデいいオキシベロンの薬ですね。粉、えーうん。粉。粉、はい。粉体で。これ一個だけついたら面白いですね。<笑>どれかが、で、ちゃんと。 参りましたりね。はい、この前も正直効果がよくわかんないですよ。なくてもつくじゃないですか。あ, つ, あつくのはつけますけどね。はいはい、つけづらいやつの方がわかりやすいですよね、はいはいそ。桜とかそういうね、腐りやすいやつとか。やりどうしてもね、ホルモン剤なんで、部分が少ない木に足してあげる感じにした方が。あ、そういうことなんですね。はい、しだれ桜とか。じゃこれがさし木がつきにくいっていうのはも、その。そういうものが関係してるんですかね。ホルモン的なものもあるんじゃないですかね。はい、植物ホルモン。 そうですね。で挿し木用にこのオキシベノはオオキシンっていうホルモン、はい、ホルモン剤ですけどね、はい、光合成すると作られる物質です葉っぱで作られて根っこにいくねへえ、うん、詳しいですねやっぱり<笑>でこれでそうですね増やして挿し木は直接刺さないことね直接刺さないそう土にぐスって穴開けてからやった方が あいい一般的にはつけがいいですね。よ、え、く、ーうん、ピンセットでこうつまんでこう。それも大丈夫です、ね。あ、これも大丈夫、はい。こうやってね、保護してあげる。うん傷口が細胞ぶつぶれる。あ<笑>ピンセットもあんま強く握りすぎるとつぶれちゃったりする、ねあ。じゃあした方が安全、はいうん、特に細い木とか柔らかい木とから、えーうん。勉強になります。はい<笑>まあ、こんなものですね。こんなところですか、ね。よく密着させることね。はい。じゃあ今日はこれの培養と。 えっとまあガレた木のタまあ培養群れですかね、はい、と挿ししていただいたとい う, ような形でした勝浦、はいえー、姫, <笑><桂>姫<笑>という品種でしたはい小田さんありがとうございますはい、あま出てるよ高山さん西山もあるよだよって <笑>偽物。これですよね。はいはい、これがまあ、これは押してるから、はっきりしてるわけね、はいはい。このマークもありましたよ。偽物。はいはい。ただここまではっきりとは押せてななて。うん、出てないですね。これは富士山マークないから、結構古いんですわ。うんうんうんうん、要はネットで、も、え、う、ー、と宿坊の偽物は。うん まあ、あの出てましたね出ていたということで、うんはい、注意喚起う、ねえ、注意喚起なんですね。 ルリはどんな作家が作っても間違いなくこういう色に上がりますってるルリでもこういうはっきりしたルリじゃなくてルリっぽいのもある、ね、なるほど、うん。ちなみにその見物だってどういう風にして分かったんですかね、土目がちょっと違う土目、うん、これ今白っぽいでしょうねそれじゃないのもあるけどね、うん、うんうんこういう色でもちょっとくすんだような色だったのかな、はい、使ってやっぱ重さとかこれ四角って軽いんですよはいはい軽いんだけど やっぱり偽物はちょっと、重かったですね。やっぱり土が違うからです。要はその楽観が。うん、うん、はっきりしてな い, い。はっきりしてなくてな、うん。土が違う。そうですね。ということで。ただ宿坊の楽観は。見ろ。ね、ちゃんと、ついてますから。はいはい。うん、どのくら い, ついてるのか。あ、個人的には。ね、出回って、るれあれもあったけど。うん、最近はほとんど。見られなくなりました、ね、持ってる人は持ってるんでしょうけどね。売、え、り、ー、出すと、そういうことは。 じまあまず間違い宿坊ですけど、うんうん、時々あるようですよね、うんうん、だからまだねわかりました、はい、じゃあお気をつけください、はい、ということですね<笑>はい、はい、ありがとうございます<笑>